会長、体の調子が悪そうです。大丈夫ですか会長、体の調子が悪そうです。大丈夫ですか会長、体の調子が悪そうです。大丈夫ですか娘が病院に入院してね。 娘が病院に入院してね。娘が病院に入院してね。あら、遅行しましたか？あら、遅行しましたか？あら、遅行 し, し, しましたか？会長。会 会長ーカイジョーワーローソーダーワーローソだダーダイジョーブダーダイだ、アラアラアラ